おはようございます。諸橋ハシアイナです。出身地は長野です。ベストスコアは67です。です得意のクラブ。得意のクラブは、えー、とキューバーアイアンです。キューバーアイアンは何ヤードですか。130ヤードです。130ヤード。はい。はい、えっ、ー、と今日は自分の課題があるのでそれをしっかり、えー、とスイングなんですけど、はい。えっ、ー、とまだあんまり完成してないんですけどその辺もしっかり。 えー、と確認しながらやっていきたいといすはい、頑張ってくださいよろしくお願いしますお願いしますはい、おはようございます、浅見優香です出身地は東京都ですベストスコアは66です、はい、得意なクラブはドライバーです、はい、こ, こ, このコース初めて回るんですけど、まあ、イースカーで回りれるよう頑張ります、はい、やったらバンカー多いんで気をつけてくだいはい、言、は、え、い、ないように頑張ります、はい、<笑>ええー、平塚生です出身地は宮城県です えー、得意なクラブはアイアン全般ですえっとこの試合に出させていただくのは2回目なんですけど優勝できるように頑張ります前回惜しかったよね最後のスリーパッドだったっけでもあれ入っててもッッ多分勝ってないですそうなの<笑>はい、まあ。まあ頑張ってくださいはい。え、西山さやかです東京都出身です、えー、ベストスコアは65で得意なクラブはパターです 今年最後の試合なので準備目指して頑張ります頑張ってくださいありがとうございます今年最後のリングゴルフトーナメントですいよい、うん、西山紗友香選手のドライバーフェアウェー期でした平塚安選手2回目の参加です 右からドローがかかってフェアウェイにナイスショットです室橋アイナ選手フェアウェイ右からラフにかけてのショットです問題はなし浅見優香選手ですちょっとフォームが乱れましたが フェアウェイ左、ちょっと飛んでませんが、フェアウェイキープです。はい、どうぞ。はい、広島県出身高山香織です、うん。ポイントランキング一番、頑張ってください。はい、はい、優勝目して頑張ります。はい、それで、あのベストスコア。六十六です。得意なクラブは。ドライバーです。はいアメリカに来てください。はい、お願いします。はい 2階連続優勝、おめでとうございますありがとうございますはい、どうぞはい、えっ、ー、と神奈川県出身、谷奈ゆり子と申しますベストスコアは63です、えー、今日は、ボギーを少なく頑張っていきたいと思いますアメリカ来てください行きます<笑>東京都出身席7人です、えー、とベストスコアは66ですサムサに負けず頑張りますよろしくお願いします千葉県出身、加藤ゆり子です ベストスコアは67で好きなクラブはサンドウェッジです今日はアンダー出せるように頑張ります頑張ってください、はい、優勝したらアメリカ行ける可能性あるよ本当ですか頑張ってください、はい、頑張ります、はい、高山選手今ポイントランキングナンバーワンですフェアウェー左にナイスショットです 谷田瑠佳選手は前回、前々回2連勝中ですポイントランキング第3位右からドローがかかってフェアウェイ右にナイスショットです関根亜美選手今日優勝すればアメリカに行ける可能性ありです えー、関野選手フェアウェイド真ん中ナイスショットです加藤優香選手加藤優香選手もポイントあるので競技を優勝すればアメリカに行ける可能性あります右からドローがかかってフェアウェイ真ん中にナイスショットですシマホール第二弾残り 百四十一ードです。ちょっとダフり気味でした。ショートになってしまいました。ええー、タイの選手、一番ホール第二打目。残り約百三十。ちょっとです。綺麗にドローかかって、ピンにまっすぐ。 ナイセえ関野選手は残り130ヤード弱ですえピンにまっすぐ右あショートですねちょっと当たりを使ったような感じがしましたさあ高山選手第2打<笑>残り120ヤードピンに向かって ナイスですナイスさあ加藤優香選手、第3打目、寄せきれるか、約15ヤード、落としどころが難しいフックラインですいやはりここから寄せるのはかなり下りになっているので、もう少しボールをフリップして上げないと。 止まらない感じです関野海選手も同じようなバブルショットになりますがボールを上げて優しく止めたいダブルです軽くふわっと上がりましたでも止まりきらないでもないショットでした谷田優貴選手バーディーパッドです 残りで打ってきました<笑>スライスラインをやみきれませんでした加藤優香選手パバットです惜しい惜しくもボギーストアートとなってしまいました パーディーパッドですスライスライン読み切れるかちょっと読み切れませんでした曲がり幅が思ったより大きかったようですこれもスライスラインになると思います スライスの曲がり具合の読みが難しいようです。ナイスパ高山選手。2番ホール。ティーショットです。 スプーンでのティーショットは右からドローがかかりフェアウェイ真ん中です関根選手ドローンかかりきらず右ラフです左ドックですので右側に飛んでしまうと残り距離が長くなってしまいます加藤優花選手、はい いいカードも分かりうまく打ちましたナイスショット ストロングショットでしたが。ペア目真ん中にしました。タイナー選手、タイ二打です。約百五十ヤード。ドローが か, かり。右左に向かって、内装です。内装。関野亜美選手、第三打。 加藤優香選手の第3打目アプローチですフックラインです約20秒のフックライン打ち切れてない思ったよりフックします高山選手木の下からの低い難しいショットでしたがナイスオンでした上りのスライスラインです 110m 打ち切ることができるかうんちょっと弱そうな感じですちょっと打ち切れませんでしたほぼ同じラインです竹山選手のバットはかなり参考になったと思います残り 打ち切れるかスライスラインを読みきれませんでしたナイスタッチでしたでも関の亜美選手はフックライン下り ーパーセーブならず加藤優花選手パーパットです上りのフックラインですナイスセーブ ナイスパー。ナイスパー。三番ホール。若干上り。今日のピンポジは百六十七ヤードです。ちょっと右にふけています。距離も出ていない。バンカーを動えました。 左にないそうですちょっとショート気味でした上りを読み切れていないの か, かちょいった振り気味のグリーン左。 ラフにこぼれてしまいました加藤選手約20ヤードのバンカーショットです下りになってますので優しく上げて出したい感じですうまく出しましたショットを出してしまいましたがうまく出しました 選手15ヤードのアプロスショットバンカーギリギリ越えました関の<笑>選手10ヤードのアプロスショット<笑>タイナ選手唯一このグループでは 1−1 の となりますおいしいナイスパ<笑>ナイスセーブ 山選手は思ってあり転がってしまいましたポイントランキング1位をキープするためにはぜひとも入れたいパットです読み切れませんでした思ったよりもスライスしてしまいました痛いパッーですナイスパ